モーターマンオンラインです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今日はこちらの o d ト c a s t の S32 の市販モデルを使いまして、今まで紹介してこなかったこちらの SIM を使った場合、および今こちらに並んでおります o ッ d c a s t のリモコン、こちらを使った時の 使い勝手についてをご紹介をしていきたいと思います。今まで SIM リモコンを使ったレビューをしてこなかったんですが、これらを使うことによって、今までの使いにくさが解消されますので、ぜひ興味のある方、またこちら購入を検討されている方は、ぜひご覧に なってみてください。また、今まで新型ノアボクシーのディスプレイオーディオ、新型ステップアゴンのナビでもご紹介してきましたが、こちらの電源補助ケーブルを使うことによって、しっかりと作動してくれますので、ぜひ購入の参考にしていただければと思います。まず、こちら。 今この画面見ていただくとわかるんですが、4G になっておりますで。こちらを確認していただきますとわかるんですけれども、モバイルネットワークを見ていただくと、このようにシムが入っていますと、ソフトバンクという表示が出るようになります。今までは Wi-Fi を使っていたんですけれども、これによって何が画期的に使いやすくなるかと言いますと、 こちらです。カープレイとアンドロイドの切り替えがスムーズに行えるということになります。そこをまずご覧いただければと思います。今こちら。マップを表示したりとか、音楽を聴いたりとか、今私これ、 携帯の SIM を使っているので、今、携帯の方の 4G が切れちゃってますんで、Amazon Music は今使えない状態になっています。別途、オッドキャスト用の SIM を買えば、SIM を買うことによって、まあ、携帯でももちろん 4G のままを維持できますんで、Amazon Music は使えるようにはもちろんなります。この状態でネットにつなげたい。 YouTube を見たい。そういった場合、Android に切り替えが必要になるわけなんですが、その場合は、ここを押していただく。車を押していただくことによって、Android の画面に切り替わって、YouTube を選択していただく。そうしますと、即座にネットに繋がるようになると、まあ、いうことになります。 今までは、カー、カープレイからアンドロイドにつなげようとしたときには、Wi-Fi を使っておりましたんで、ここのボタンを押さなければならなかったということと、携帯をわざわざテザリングをしなければならないので、テザリングの画面を開かなければならない状態がありました。ですけれども、 シムを入れることによって、それが不要になります。で、また今度マルチプレイに戻ります。そうしますと、カープレイに即座に戻ってくれて、普通にカープレイが使えるようになります。で、また今度同じ要領になりますけれども、やっぱりネットを見たいねっていうときは、このようにネットをすぐに接続することが可能です。あとは Google。 何か調べ事をしたいときなんかも、このように Google も即座に開けるようになるということで、今までは切り替えをするときにわざわざ Wi-Fi の設定をするために、テザリングの画面を携帯上でいじらなければならなかった。かつ、Bluetooth のオンオフの切り替えをする必要があったんですが、 もうそれが不要になったということで、SIM を使うことによって、画期的にこのオッドキャストというのは操作が非常に楽になるということになりますので、ぜひこのオッドキャストをより便利に使いたいということなのであれば、SIM をぜひ購入して使われると非常によろしいかなと思います。SIM なんですが、 こちらになります今回当チャンネルでは初めてになるんですがこちらの SIM の変換アダプターこれアマゾンで普通に売ってますんでこれが必要になりますそれから まあ、こちらのシム。今回これ私は、携帯のシムを外して使ったんですけども、このシムアダプターを、に、この、シムを乗せて、で、向きとしては、この向きになるんですが、ここに、 差し込みます電源が入っている状態ですと起動しないので一度電源を切ります即座に立ち上がるのがお分かりいただけるかと思いますそうしますとここ 表示されるのがお分かりだと思うんですが、4G ということ で, で、かつ、Bluetooth もスムーズにつながっているのがお分かりいただけるんじゃないかと思います。これでもう、カープレイも、ネットも、同時に使えるようになります。 でシムを入れると、このシムトゥールキットっていうのが出てきますんで、まあ、これによって繋がっているというのがわかります。はい。ってことで、今までは市販品ではなくて試作品のモデルを使っていたので、シムが使えないオッドキャストだったりしました。かつ、シムが使えるオッドキャストも 通常がまだはっきりとわからない状態でありましたんで、シムが使えるオッドキャストも入手が今までできなかったので、はっきりとしたことをお伝えできなかったんですが、今回のこのオッドキャストは市販品になりますので、皆様がお金を出して購入するオッドキャストになりますので、これが真の機能を 金備えたオッドキャストになります。しかも正規品になりますので、非常に使いやすいですし、作動も早いですし、バグることも少ない、ほとんどない。かつ、この電源供給ケーブルを使えることによって、ほとんどの新型車にも不具合なく使えるものになります。私いろんな AI ボックスを扱ってるんですけれども、正直ここまで完成度の高い AI ボックスは数少ないです。例えば、今バックに入れましたけれども、バックに切り替わらないような AI ボックスもあったりします。これは切り替わりますけれども、あとはこういった ナビのボタンを押したときにバグって止まってしまうような AI ボックスも今携帯で撮ってるので Bluetooth につながって一回止まってしまったんですがこういったボタン押したことによって黒くなってバグって止まってしまうっていうような安い AI ボックス素性がよくわからないような AI ボックスではそういうことがあったりするんですがこのオッドキャストは 正規品のものになりますので、そういった心配がありません。か、ま、つ見ていただくとわかるんですが、このように日本語でしっかりと表示されているのがお分かりいただけるんではないかと思います。また Android に戻りますが、Android のこのアプリの表示もしっかりとした日本語になっています。こういったものもデフォルトの状態で日本語になっておりますし、ここの時間、日付、こういったものも つなげたときに合っていなかったりとか、そういったことがあります。あとはこういった、今セッティングの画面なんですが、しっかりと日本語で表記されておりますので、まあ、こういったところを見ていただくと、正規品か正規品じゃないかっていうことがよくわかるかと思います。なのでこちらはもう、正真正銘の正規品ということで、しっかりとしたオッドキャストになっておりますし、 まあ、それなりに価格もするんですけれども、非常にパフォーマンスとしては高いものになっています。次に、こちらも本邦初公開なんですけれども、こちら、オットキャストにはリモコンがあります。こちらのステップワゴンやノアボクシーには必要がないかもしれないんですが、新型のステップワゴンになりますと、リア席モニターを HDMI 出力をすると、 フロントの画面も HDMI になってしまって、タッチパネルが使えなくなります。こちらの旧型はタッチパネル普通に使えるんですけれども、新型になってからはタッチパネルが使えなくなってしまうという問題があります。そういった場合に、オッドキャストが使えないんじゃないかというふうに思われるかもしれないんですが、このリモコンがあれば操作が可能になります。 で、これどうやって使うことを言いますと、Bluetooth になっているんですけれども、例えば、はい、このように、マウスのように、まあ、ポインターみたいなイメージかもしれないんですが、こういうふうに使うこともできます。例えば、こうやって、切り替えることもできますし、このアイコンで、まあ、操作がしたりすることも可能ですし、あとは、 こちらのカーソルでこのように動かすことも可能です。なので、タッチパネルが使えない車においては、このリモコンが必要になりますし、まあ、このリモコンがあることによって、まあ、操作も結構やりやすい、まあ、ボリューム調整なんかも できるし、まあ、ミュートの調整もできるし、ホーム画面に戻り、ホーム画面に戻りたければ、ホームボタンを押せば戻ったりもできます。なおかつ、後ろで、後ろのリア席モニターはタッチパネルではないので、後ろの人が操作したい場合なんかは、このリモコンがあると非常に便利です。例えば、 このリモコンがありましたら、マップを見てみたいと言った場合、駅へ行きたい。このように、後ろからでもナビの操作ができますし、YouTube 見ることも後ろからでもできます。 まあこういった形で見ることが可能ですし、また、こちら、カープレイも後ろで映し出すことも可能になりますんで、まあミュージックを聴きたいといったときに、再生することによって音楽を聴くことも可能になります。 まあこういう感じで見ることができるので、画期的に拡張性が広がります。これはリモコンを使うことによって、かなり飛躍的に使い勝手というものがアップしていくということで、まあ皆様にお伝えできるかなというふうに思います。ってことで今回はこちらの o ッ d c a s t S32 こちらの方の機能として、SIM カードを使った場合、およびこちらの専用のリモコンを使った場合の作動および使い勝手についてを今回初めてご紹介をさせていただきました。こちらの商品は概要欄の方に詳細を載せておりますので、ぜひ興味のある方はご覧になってみてください。また、 いまいちサードが悪いよという方は、こちらの電源供給ケーブルをぜひお試しになっていただければと思います。それでは失礼をいたします。